は去年ですね、おととしか、おの秋に発表するつもりで、えー、作っていただいて、おととし、それがかなわず、去年、えー、どうにかあ皆さんの前で地元で披露、えー、して、でもう一回、今年、えー、秋に、えー、花を開かせたいなと思っているメインの曲になります。はい、い、えー、残ってる力を全部 というつもりで頑張って踊りますので、えー、応援よろしくお願いします。それでは参、ま、ります。五強の愛。 はい、2度目の力強い演武披露してくださいました襲来